本日はですね、栃木県の富田駅、大正山っていう、はい、なんか、つむないの大正じゃないですか、大きい小さいの山ということで来ております、はいはいはい、あの山のところに大正っていうのが見えますあそこへ行きます。でも結構ね楽しいらしいです。でもちょっとなんか酒蔵強度の 赤エビス、なんか相撲取りみたいかな、だいぶ近くな、って<笑>、はいはが、えー、きました。何時間こう普通をて、本当に。 里のトイレはうれしいですねお水もありますえー、っと駐車場のトイレのあるところからですまっすぐそのまま左回りにスタートしました、えー、石段が連なっております男坂と女坂 分岐点があります、えー、今回は男坂行ってみたいと思いますはい、男、えー、坂、歩き出しましたちょっと一枚飲んで少し汗かくそうなんです<笑>階段続きましたね大山祈祷道場って出てきました これがホトコ坂のようですよ い, あいい天気になってきましたね、うん、これちょっとなんかただ急な坂だけかと思ったら岩場なんですね、この男坂っていうのは行 これはなかなか、楽しいですねいや、これ慣れない人は、慣れない人はこれ すごいとこ来たわねって話になるわねこれでもまあ足がかりもいいしいやここだってすごいじゃないですか こっちらですね、足利市がですね、推薦するハイキングコースの一番は、まあ。手頃と言われているコースなんですけど、レベルが素晴らしく高いですね、えー、これですよ、ほらほら、こんな感じですよ。お、綺麗じゃないですか、左。ほらほら。<笑> 何部屋なんですかこれ？半島部屋の宿ですか？ よいしょい<笑>完全に、ね、岩山ですね山自体は<笑>、ね、うっ右に巻くんじゃないかな おー、すごいですねお素晴らしい景色でございますあこんにちはおっここすばらしい ここは何だろう橋ごというか階段というか鉄の整備された別に1人ずつじゃなくていい感じですね。 はい、ちょっと急なところに持ってきまして少し尾根になるんですかねちょうど大正山の大正の字のちょっと真上あたりじゃないですかねこれねここらのでっかい字書けると結構大変だと思うんですよ<笑>これ、ね。 大女王の字がかかったところ、立ち入り禁止になってます、はい。はい。いや、でも素晴らしい景色思ったより。いい景色のな、ま。まあこんな感じで。えー、普通の？ え一応こ こ, こから妙義山の妙、ね、義ってもあの群馬の妙義じゃない同じ字なんですけどこの妙義なねで行きましょうここにベンチありますねベンチ好きですね栃木わあーでも景色いいですよここ反対側が三またが咲いて あれが見ましたんじゃな山頂見えます、えー、山頂は多分これだと見えないんす、えー、この下りはちょっとですね重もってザレた感じのちゃんとありますこれ雨どって言と絶対と落ちます、ね ハイキングって栃木のハイキングってかなりすごいね先週もそうだけど先週の岩山もそうだけどこれ別にピンクリーボンもついてないけどもう完全に こ, のここの崖をね登ってくる感じですよねじゃいやーすごい もう一回。 水面山を過ぎて、えー、厳しい斜面を置いてまいりましたあここから結構随分なだらかなです<笑>これ左かなってなんかよく見えんじゃないか多分こっち右行くんですけど左へちょっと行ってみてなんか景色も良さそうな 赤, 赤やがさっきちょっと巻いた感じになったのかな少し。 これはさっきの右のインですね。だ、う、っ、ん、ショートカットのこれは洞窟になっていあ、これ洞窟ですね上から下へ通れますから大岩これ上からですね入って下へ抜けてこれればどこなんですこれは子供さん予告なだから入っちゃい子と思うん。全然大人がいける、うん たぶ分もう山のピークはないんで。 これは神奈川県穴野市の大山のあぶり神社と全く同じ地で、まあ、なんかその辺の由来が文社的な感じらしいですね表彰が今の下、あぶり神社を調査しておきますピンクリボンついてないと結構いっぱいあるんですけどなんか分かれるんですけ アントワークどっち行ってもまた元に同じとこで合流するみたいなとこが多くてうんこれも多分そうだと思います、えー、どっち行っても多分行けるんだと思います こ, こまたちょっと急な下りになりますねこの山はみんな大体砲台急なとこは石ですね石牧山石山下りえー、大正山どうですか はい、どっちもどっちもね。基本的にどっちが難しいとか下りが急で怖いか。両程度で程度。ということです。はい、えー、拝見コース、短時間で拝見コースになってますので、ね、えっと、まあ。重々注意してじゃないと危ないところが結構あるので。で, でも、ね、侮るということよりもです、ね、普通に。 普通に登山だと思って望めばいいんじゃないかなと思います。うん、はい、これで先ほどね、ねトイレのある桜が咲いてるとこかのね、駐車でね、鹿柵を抜けてはい元に戻るということでございます。<笑>